ははいいいおはようございますラスクラでござざまますすラスで今日のオープニングいいつもと違いますね<笑>今日はねあのカメラマンさんいるんですよ<笑>実は侍さんとかでも昔出てたゴリさんこと<笑>、ま、今後もちょっと動画でしっかりとご報告させてもらおうかと思ってるんですけどゴリさんに僕は編集をほぼお任せするという、ま、形を いろんな、ね、ご縁があって取らさせていただくようになりましてで今日なんですけどあのいつも僕がお世話になってる新橋のクイックさんっていうハンバーグとカレーを出してるお店があるんですけど。 えー、ちょっとそこのお店 で, です、ね、あのワンコハンバーグっていうチャレンジメニューが、はい、できたとのことで、まあ、今日はちょっはそれに挑みに行く予定なんですよね、だ最近あの僕はあのフードファイターとしての活動はもうほぼ休止状態なので<笑>久々のチャレンジということで、まあ、緊張はしてるんですけど<笑>まあそんなこんなでお店、ついちゃいましたね、こちらですね、はい、クイックさんでございます。もう何回も、ね、大食い好きの方は見てると思うんですけど 今日はね、こちらのお店でチャレンジをさせていただきたいと思います。じゃあ中入っちゃいましょうか。はい、ありがとうございます。すげえ街ぶらロケ見て。<笑> はい、といいいととうことでねたただままま店内の方に入ってまいりましたえ今回ね、チャレンジさせていただくランキングだとかメニューの詳細こちらに書いてあるのですがえ今回ね、挑戦させていただくわんこハンバーグえ制限時間が15分となっておりまして一応、ね、ハンバーグは1枚 75g らしいんですよで今のところね、1位がエビマヨちゃんもうね、皆さん知ってますよねはい、エビマヨちゃんの記録で42枚のハンバーグ合計ね 3.15kg。 <笑> 15分で肉っすよ、やばい記録だと思うんですよ、普通はね、えっとこういうチャレンジメニューって、番組とかだったら冷めた形で置いとく形になると思うんですけれども、やっぱりね、このお店さんなので、一番おいしく食べてほしいということで、結構焼きたてが提供されるらしいんですよ、焼き立 て, てくるんですはい、だからまあ、おそらくなんですけど、上、はあ、い、ごはさよならするんじゃないかなと。<笑>はい おそらくね予想的にはまあでも本当にそのお店さんのそういった美味しく食べてほしいって心意気僕もね本当に嬉しいので、まあ、その条件下のもと本気でね久々にチャレンジに挑もうかと思っておりますじゃもうねじゅうじゅうとあんな感じで焼いていただいてる状態ですのでうわうまそう<笑>僕の方もねちょっとカメラとかいろいろ準備して、えー、早速ねチャレンジの方に挑戦したいと思いますやーばいな久々だなこれあこの空気が久々だな<笑> ああ1か月近くまともにチャレンジメニューってやってないかもしれないですマジで嫌だ<笑>毎回この瞬間が一番嫌なんですよ<笑>もうちょっとガチなんでベルトも緩めます<笑>そ<こも><笑>あそうだあとちなみにあの説明さっき知られたことが1点だけあってハンバーグの方ですねこれちょっと見てもらうと分かるんですけど、はい、1巡目はトッピングが乗ってるらしいんですよ チーズととかか目玉焼きとか大根のしとか、うんはい、やっぱりねこれはお店さん の, あの美味しく食べてほしいっていうご配慮の一つみたいで、うんはい、ただこの10杯目以降の2巡目はもうドノーマルのハンバーグのみらしいですこういうのあると楽しんじゃうんだよな最初<笑>前回の動画でもお話ししたんですけどマジでクイックさんのこのハンバーグ大好きなんですよ僕ゆっくり食いたかったな<笑><笑>本音が出てる<笑><笑>そろそろ本番待っちゃいましょうか<笑>はい じゃあ、あの五秒前からカウントお願いしますよろしいでしょうかはいはいじゃあ、いた は, はい5 4 3 2 1スタートよいしいただきますとりあえず、ノーマルのハンバーグから攻めていこうよいしょ <笑>あっ手だうま<笑><笑><笑><笑><笑> 味変容でます。あ、あります。<笑>あ、全然違う味する。あつる。<笑> あ, あ, つる<笑>あっ。<笑><笑>うん。あ、まずじゃ、ん肉汁が飛び跳ねるここら辺で。<笑><いや><笑>すごい。 もう焼きたてもうできたてどころかまだ焼いてますからね<笑><笑><笑>うん。どんどん熱いです<笑><笑> うん。 早ん<笑><やわ><笑> い, いや50行きたいな残り半短短。<笑>短<笑> ハハハハ。 来ました。今来ましたよ。<笑>ゴリゴリやつだったて<笑>あれやばい。今できたら。うん<笑>。これまた肉汁すごいから本当冷めないんですよこれ。見えるかなこれ。もうお椀の中がね、もう脂がすごいのよ。<笑><笑><笑><笑>あ本当すごいですよ、ね。あ本当だわ。 喉と、あともう温、ん、度、ね。もう、かっこい。もう、あって。外の気温はほぼ秋なのに、こんな暑かくやついます。<笑><笑>これ、カメラの下と分かるから、すごいなって、その汗なんですよね。<笑>夏かな。僕。<笑><笑>あ、なんかいろっとです。あ、だって、ろ、六時でした、六時。<笑> うん。 分経過のです誰かタイマー早めました<笑>誰もじゃあどうにか5分でこの次の10は行きたいですね。 だ<笑>、うんだ<笑>、うん焼いてから持ってくるまで時間がね短くなって。 <音声>あーお疲れさまでしたー。 へやすねあれれサウナ跡みたいな<笑>うわあ当たったえっどっぱり量で言っどっロ未満なんで<笑> 苦しいいとかはないんですけどしっかりジューシーなハンバーグなんで量を食べるのも本当にきついしなおかつあの暑さ<笑>ですよね、厚さ。うん<笑>ていうか、だってもうチャレンジのお肉系のステーキとかでもハンバーグでもどっちでもなんですけどやっぱステーキのチャレンジって基本3キロから4キロで制限時間30分とか、まあ、それ以降45分とかそんなもんじゃないですか。 その量を15分で食ううという<笑>ねえ、ね、<笑>チチレンジですよマジで<笑><笑><笑>やっぱ硬くなっているよりはあったかくて柔らかい方が最高にうまかったんででも本当にこのお気遣いのおかげでやっぱ最後まで美味しく食べれたので、うん、これはもう本当にありがたいなっていう感じですね<笑>ということで、えー、今回のチャレンジメニューに関しては 無事ね、えー、現段階では1位という記録を、えー、残せましたので、まあ、個人的にもね、まあ、大満足かなと思います。またね、あの、僕の動画の方とかでも、クイックさん他に、おすすめメニューだったりとか、いろいろ撮ってる動画ございまして、本当にね、この大食いメニュー以外にも、いっぱい美味しいメニューございますんで、ぜひね、皆さんも気になった方は、こちら新橋にございます、クイックさんで美味しいカレーやハンバーグ食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。 この動画が良ったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。ただ、あともう一つ、ちょっと公言通りですね。上顎はなくなりました。<笑><笑>いやー、惜しかった、入ります。で、ごちそうさまでした。ありがとうございます。いやー。 クイックさんはチャレンジするとこじゃないですね。こんだけ美味しいもの食べるんだったら、やっぱりね、ちゃんと食べるべきお店です。<笑><笑>次回は緊急事態を開けたときには夜のメニューでお酒飲みながら紹介したいっす、ね、うですね。あ、いいです。<笑>でもぜひ気のいいサラリーマンさんがいたらカウンターで仲良くなって話したい。<笑>確かにそう。<笑>